メタババースのの土地バブルは来るのかまずメタバースの土地に価値がないという勘違いについてお話ししたいと思いますインターネットは無限に近いほど広大で現実の土地と違って増やすこともできるので無価値だというのは完全に間違っています 東京の銀座と北海道の山奥の価値が違うように人気のある土地とそうでない土地があり安い土地はどこまでも安いというだけのことです実際の土地も主要道路に面した土地が高くなるようにメタバース上の土地も人の往来が多い一等地であれば広告効果が高いので大きな価値が生まれます しかし一方で、メタバースで土地そのものに価値が生まれてしまうと、セカンドライフ等の例を見てもサービスそのものが衰退してしまう危険性があるので、おそらく Facebook は土地自体に価値が生じる構造にはしないのではないかと思われます。今回はここまで。次回はセカンドライフについて触れていこうと思います。